皆さん、こんにちは。今日ご紹介いたしますのは、こちら、カスバーからリリースされております、7インチ 2D のディスプレイオーディオ。こちらのご紹介を本日はいたします。このように、今、カープレイが即座に立ち上がったんですけれども、特にこういったカープレイが搭載されていない年代のモデルの車に、 ぴったりな 2D オーディオとなりますので、ぜひカープレイ、また、後ほどご紹介いたします、ある商品があるんですけれども、社内で YouTube の動画等が視聴できるようにしたいという方は、最後までご覧になってみてください。はい。で、こちらのカスバのツーの 2D オーディオをご紹介するんですけれども、今これ、カープレイにつながってるんですけれども、こちら、 メニューボタンを押していただきますと、こういった画面が出てきます。で、こちらを押していただくと、まあ、このようにカープレイがつながるんですけれども、ペアリングも非常に素早く行えるようになっていて、ストレスを感じない作りになっています。その他、Android も, ももちろん搭載されておりますし、こちら、ミラーリンク、それからエアープレイ まあ、こういった機能も搭載されています。ミラーリンクというのは、携帯の画面をこのディスプレイオーディオの画面に映し出したりとか、AirPlay に関しては、携帯で映している YouTube 等の動画をこちらの方に映すといった、そういった使い方ができるものになっています。それから、よくありがちなのが、ラジオが使えないというディスプレイオーディオがあったりすると思うんですけれども、 こちらの商品は、ラジオを使うことももちろん可能になっております。まあ、このように合わせていただければ、NAC5 を見る、ファイブを視聴することもできます。こんな感じで。でまあ、こんな感じで、NAC5 を聞いたりすることももちろんできます。で、こちらは東京 f m だったと思うんですけども、 まあこういった感じで聞くことが可能と、まあいうことになっておりますので、ディスプレイオーディオを買ったんだけれども、ラジオが聞けないじゃないかということで、使い物にならなかったというケースもあった方もいらっしゃるかもしれないんですが、こちらはそういったことが全くないものになっております。あとは Bluetooth の設定。あと後ほど紹介するんですけれども、このディスプレイオーディオの目玉となります。こちら USB。これが非常に、この、 ディスプレイオーディオのハイライトとなります。あとは設定ということで、こういった設定項目というのが選べるようになっております。で、この設定の、このディスプレイオーディオのすごくいいところというのは、この DSP がついているところになります。特に音楽を聴いたりする方も多いと思います。こういったイコライザー、こちら、なるんですけれども、こういったイコライザーが ついているディスプレイオーディオあったりなかったりするんですけれども結構音の違いというのがメーカーによってもあったりするのでやっぱりあるのとないのとではだいぶ違うかなと思いますあるメーカーさんのものですと DSP がイコライザーがついていなくて音が少しこう好みが微妙だったということもあったりすると思いますので、まあ、そういった意味においてはこれはついてた方が非常にいいかと思います 低音を聞きたいという言い方でしたら、こういった形で原因が調整できたりとかもしますし、左右のバランスも調整 も, もちろんできます。でこのように、最適な位置に合わせて音の調整というのもできます。で、こちら、ラウドネス、それからフィルターの調整までできるということで、結構音にこだわった仕様のものになっていて、ここは非常に 注目で、きるるポイントになっているかと思いますでこの USB についてご紹介をしていこうと思うんですけれども、このディスプレイオーディオはここです。この USB ポートがついていますで。こちらにも USB ポートがあるじゃないかというふうに思われるかもしれないんですが、こちらはメモリと外部入力ができる USB ポートとなっております。ディスプレイオーディオの中には USB ポートがついているんですけれども、この チャージしかできないといったものもあったりしますが、このディスプレイオーディオはしっかりとチャージと USB とこう分けてついてるというのがまず目玉になります。で、これで何ができるのかということなわけなんですけれども、で、まあ、この状態でつなげてみたいと思います。あとは今、待ってる状態で、 何もしなくてもいいのでしばらくお待ちいただければと思います、はい、そうしますとプレイツービデオという画面が出てきまして Podcast プレイツービデオがこのように即座に立ち上がるということになりますで。 このディスプレイオーディオのいいところというのは、先ほど冒頭でもご紹介したと、した通りで、カープレイも即座に繋がってくれるんですけれども、AI ボックスも即座にパッと繋がってくれるところになります。ディスプレイオーディオによっては、もうカープレイが使えなかったりとか、このように AI ボックスもすぐに立ち上がらなかったりとか、そういったストレスを非常にカディスプレイオーディオを買ったんだけども、 ストレスを感じて、結局は実用性が乏しかったというものもあるんですが、これは非常に使いやすい。すぐに起動してくれるので、ストレスフリーな機能性を持っているというのも特徴的なのではないかと思います。で、こちら動画を見ていこうと思うんですけれどもこのお車、この車には Wi-Fi がついていないので、Wi-Fi の設定をしようと思うんですけれども、 まあ、こんな感じで即座に Wi-Fi を つ, つながりますし、まあ通常の使い方ですと、携帯とのテザリングがいいかなと思うんですけれども、今携帯使って撮影してるんで、トヨタの車内 Wi-Fi をつなげました。で、この状態で何ができるかというのをご紹介していくんですけれども、詳細は別動画でご覧いただければと思うんですが、このように、はい、こういった感じで、動画の視聴、YouTube が見れたりも、 します、はい、で問題なくこう YouTube が見れるでこのように拡大して展開することもできますで試しにちょっと音を出してみようと思うんですけれども「ドライビングフィール新しい高級アリストここに誕生」 うううんまあ、こんな感じです。これまたいいなと思ったんですけど、こうやってミュートもちゃんとパッとミュートこういったのもついてるんですごく操作性もいいです、はい。パネルのこのタッチの感度なんかもすごく良くなってて使いやすいなと思います。まあ、こういった使い方もできるし、まあ、こちら、まあ、こんな感じで。 TF カード、ま、こちらにも TF カードついてるんですけれども TF カード内の動画をこのように再生して使うこともできるということです。であとこの AI ボックスでいうとこの Netflix が使えるといった。なのですごくこう拡張性が広げられるディスプレイオーディオになっていて非常にハードとしてすごくおすすめできる商品になっているんではないかなと思います。ということで今回はこちらのパッケージは こちらになるんですけれども、カスバ7インチのディスプレイオーディオのご紹介をいたしました。こちらの商品の詳細は概要欄の方に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はチェックしてみてください。当チャンネルではドライブレコーダー、またオーディオ系のガジェット系のレビューを